よかった目が覚めたみたいね急に目の前で倒れるんだものびっくりさせないでよね「あなた」って気持ち悪い言い方ね自分が孫悟空だってことはわかるのよねあんたに決まってるじゃないっていうかなんなのよその変な口調は。 鏡で自分の顔を見てみなさいある日突如出現したクローン軍団時を同じくして挑戦者たちが意識不明となる事件が相次いで発生 主人公であるプレイヤーは挑戦士たちの精神とリンクし全3編からなる物語の核心へと迫っていくことになる挑戦士たちとの絆リンクレベルを深めながらマップを攻略仲間を増やすもよし強いスキルを求めるもよしどう進めるかは君次第<笑>あなたたちはどんな味がするのかしら 鍵を握るのは謎の科学者人造人間二十一号21と復活した16号彼らの目的は一体このバカでケーキは孫悟空にリンクしているもの手加減する気などない戦士の気をもう申し訳ございませんブルマだいじかあいつ人間じゃなかったんか頼んだよ21一号を止めてくるんだたっぷり返してあげますよご パワーも断末魔の悲鳴も全部スパイ。